リトルギャングの皆さんでした。ありがとうございました。ここでお呼び出しを申し上げます。つくば市からお越しの椎崎直也様、つくば市からお越しの椎崎直也様いらっしゃいましたら。落とし物が届いております。会場左手前方にございます。放送席までお越しください。 繰り返します鶴崎直弥様鶴崎直弥様おとし物がございますいらっしゃいましたら会場左手前方の放送席までお越しくださいさあ続いては高知県高知市からあずき米検証の皆さんですそれではお願いいたします